今日はめでたい。金屏風。天が結んだ。皆様方。 心込めてのこの晴れ姿見てってください最後まで親が認めたこの人と乗って行きます長もちるねで 俺が育てた宝だと「よめにやらぬと言ってた親父」「口じゃ強がり 言っては見てもなぜかほころぶ顔になる一生一度の喜びをずっと亀メとの長持ちぶねだ。 小柱天までも出て船一から人生正面世間 な波苦しい時も泣くな焦るなくじけずに親の心を胸に染め乗せて大量の長持ち胸だ